会場の皆さんこんにちは。はい、はい、ありがとうございます。拍手が小さくてもう1回お願いいたします。こんにちは。ありがとうございます。大きな拍手ありがとうございます。えー、本日こちら A 会場ですね。鳥を締めましていただきます。結成19年目朝からのご一族恵と申します。えー、本日はです。皆さんご一緒いただいのも本当におめでとうございます。 実は2週間後8月5日、6日、7日朝霞市におきまして最下祭というですね、大きなお祭りが行われます朝霞市のチームそれ以外にもですね、全国から数、えー、々のチームが来ていただきます大きなお祭りになっておりますのでぜひ、ね、今日見ていただいてちょっと恵みいいな恵み面白いなと思い出したらです、ね、応援2ヶ月に駆けつけていただければというふうに思っておりますありがとうございます それではあります。ご専門のよろしくお願いします。祭りの中の結束。人と人とのつながり。やった、すみません、もう一回やらせていただいても、いいでしょうか。やってしまいました。やってしまいました。ちょっと上がってしまいました。目標が。 ちょっと感銘を出していただきます。あ、なるほど、なるほど。OK です、お願いします。改めます。よろしくお願いします。<笑>祭り松山の結局。人と人とのつながり。力をいただき。元気を届ける。温かみ。 Thank you. ありがとうございました。